全国1億2000万人の徳永秀明ファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はエアコンの工事をしたいと思いますまずは取り外しですね室外機の高圧配管行き側の配管のバルブを閉めます高圧配管は細い方の配管です そしたらエアコンを動かします寒い日はこの非常用ボタンを5秒以上押して強制冷房運転をさせてください5分くらい運転させたら今度は低圧側戻り側ですね低圧側のバルブを閉めます 低圧側は太い方の配管ですねこれでガス、冷媒の回収が終了です室内機や配管の中の冷媒を室外機に閉じ込めちまう作業ですねそしたら配管を外します ここで新しいインパクトドライバーの登場です配線を外したら室外機を引っ張り出します次に室内機を外します 室外機に比べると内機はちょっと面倒ですね配線を外して配管カバーを外して配管を外したら内機を外せます る時は外す時のことなんて考えてませんから仕方ないですね。 エアコン外せました。この外したエアコンを妻の部屋、こちらの部屋ですね。ここに付けちまを追って作戦です。水平を見ながら裏板を取り付けます。 そしたら配管を通す穴あけですねこうやって叩いて下地がないところを探します穴あけは一発勝負ですからねドキドキです <笑><もう><笑>ああさっきまで妻が後ろで見てたんですけどね<笑> 穴あけが終わったら配管カバーの取り付けですちょっと面倒なんですけど室外機はベランダではなくて 下に設置します室外機をベランダに設置するとベランダが狭くなっちゃいますし室外機の下にゴミがたまって掃除が大変なんですよ室外機を下に置くのはいいんですけど配管も下まで下ろさなければならないのでちょっと怖いです。 <笑><もう><笑>配管カバーを通すのに雨どいが邪魔なのでぶった切ります 配管カバーを仮止めしたら一旦外して充填剤を塗ってから取り付けましょうこうすることによって水の侵入を防ぐことができますてか全部付け直すの面倒なんですけどねまあね自分の家ですから大事にしたいです これからやっと本ちゃんの取り付けですエアコン工事って地味に手間がかかりますこうやって配線を作ったり、まあ、配管を通したり配管をつないだら真空引きもしなきゃだし工事自体に資格はいらないんですけど結構大変ですなんて言うんですかね こういうい段取り作業事前準備みたいな作業が面倒なんですよね。 エアコン配管セットです今こういうの売ってるんですよねフレア加工とか全部もうやってあるんですキャンバステープとかビニールテープエアコンパテもドレンホースも全部入ってるんですよね今配管に通しているのは配管用のスプリングベンダーですここの下の部分は配管の曲がりが急なのでパイプベンダーを入れて配管を曲げていきます エアコンパルですエアコン配管の組み付け用のオイルですねこれガスの抜け防止になるみたいですこの配管の組み付けですがこのように配管を押し付けながらフレアナットを締め付けてください フレアナットの締め付けトルクですが太い方の低圧配管は 42Nm 細い方の高圧配管は 18Nm です。 壁に開けた穴の隙間はエアコンパテで塞いでくださいね虫とか雨水が入っちゃいますからねそしたら配管を通しながら配管カバーをつけていきましょう ここからは16倍速ここからは8倍速 やっとはしごの作業が終わりましたここまで来ると先が見えてきましたね今回 7メートルの配管キットを買ったんですが、長さがぴったりでした。ちょっと余るかなと思って、フレアツールも買ったんですけどね。いずれ、日の目を見る日も来るでしょう。道具はね、持ってて損はないですから。 すべての工程が終わりましたんで真空引きをして終了ですちゃんと引けてますね問題ないようですこのあとポンプを止めてしばらく置いておきましたが問題ありませんでしたよかったですここは妻のゲーミングルームなんですが この部屋に今回新しくエアコンをつけましたこの部屋は天気が悪い日には洗濯物を干したりするので2 8キロワットの大きめのエアコンを寝室から移設しましたうんいい感じですね 外から見るとこんな感じです配管は開けた穴から直接横に振っちゃってもよかったんですけど私が持っているはしごが短くて2階の屋根の下まで届かなかったんですなので一旦下に下げてから横に振りましたこの雨どいを逃がしてるとこなんてなかなかいい出来ですよね <笑>ここは西日が強いのでドレンパイプにもキャンバステープを巻いておきました。ドレンの先には 虫侵入防止のキャップもつけてありますこれですね二段課題室外機を下に下ろしたので二段課題を使って室外機を設置しています 今回寝室のエアコンを外してしまったので寝室には新しいエアコンをつけましたエオリアですと言っても一番安いやつなんですけどね<笑> こっちもいい感じです新しいエアコンは 0.5 度刻みで温度設定ができるんですよねなので 寝室につけたたかったんです寝てる時って割と暑かったり寒かったりしますからねもう年取ってくると大変ですよ<笑>今日は DIY でエアコンを交換してみたエアコン取り付けてみた っていいう動画をご紹介たたしましまエアコンの工事って結構できますやる気と根気と道具とパッションこれでなんとかなります自分でできるようになれば移設とかこっちに新しいのつけたいなーって思った時も対応できますんでぜひ やってみるのもいいと思いますはいオッケー牧場それではまたねってかスイッチ切らないと